皆さん、こんにちは。小いちきです。今日はですね、ウェルテル効果と自殺報道ガイドラインについて話したいと思うんですけど、自殺問題がこの日本で 注目をされるよよううににななって随分と時間が経つようになりましたそのことによって多くの問題解決のためのステップが、まあ、だいぶ進んだ点もあるんですけれどもまだまだのところもありますでそういった自殺問題をついて考える際にメディアの役割というのは大きいんですねメディアが自殺問題をどういうふうに報じるのかどういうふうに取り上げるのかによって人々の関心の向き方もあるいは問題に対する向き合い方も変わってきますでこの メディアの報道、自殺問題に関する報道について取り上げる際に重要なのが WHO が出している自殺報道ガイドラインというものなんですね。これは自殺問題を報道する際にはこういったことに気をつけましょうというようなことを世界に発信しているものになるんです。例えば衣装を紹介しない。あるいは誰かの死を美化しない。あるいは自殺問題について取り扱うときに不要な BGM をつけない。 あるいは自殺が唯一の選択肢、唯一の出口であるかのような印象を与えない。一方で様々な自殺問題などに関する相談先というものを伝える。あるいは自殺以外の選択肢があるということを伝える。メッセージとして載せていく。そうしたやってはいけないことと推奨されるべきこと。そうしたことがこのガイドラインの中には盛り込まれています。なぜこうやってガイドラインが作られたのかそれがウェルテル効果と呼ばれる現象なんですね。ウェルテル効果というのは 若きウェルテルの悩みというゲートの小説がありますけれどもあの小説を読んでシンパシーを抱いたりした人が自殺を行ったつまりメディアに触れた人がそのメディアから受けたメッセージによって自殺に誘われてしまうというそうしたような現象が確認されたからこそメディアの情報発信には慎重でなくてはいけないというふうに言われているんですねこれは実際に現代で実証的に確認されている現象ですテレビでどなたかの著名な方の自殺が報じられるとその 日を境にですね、えー、自殺率、自殺者数というものが増加するということが確認されているんです。で、これは後追い自殺ではないんですよ。何かのミュージシャン、誰かドラマの俳優、そうした方が自殺したから、好きなファンがそれで傷ついて亡くなったということではない。そうではなくて、自殺というような選択肢がテレビで繰り返し報じられることによって、ある種心に火薬を背負っている人がトリガーを引かれてしまう。 ある種、その自殺に向けて、えー、背中を押されてしまう。あるいは、なるほど、死という選択肢があって、その選択肢を選ぶと、今よりマシな反応を周りがしてくれる。今よりマシな状況になっていく。そうしたような選択肢を与えてしまう。ことによって、自殺というものが連鎖していく。これが植えれている効果なんですね。そうしたことを起こさないために、むしろ自殺以外の選択肢を提供しつつ、自殺にこう追いやるような報道をしないということが言われています。 ところが、今の日本のメディアの報道を見ていると、こうした自殺報道ガイドラインというものが守られていないところが多いです。というか、守ってるところの方が少ないですね。ガイドラインでは、その自殺方法について詳しく報じないということも言われているんですが、しかし一方で詳細に報じることがメディアの役割というようなスタンスにとって報じているところもまだまだたくさんあります。しかし、 これからジャーナリズムは特にですね、知ったことを全て伝えるということだけではなくて、それを伝えることによって社会的な、ある種の利益、あるいはま人々の利益に資するかどうかということも、やはり考えなくてはいけないですね。 ジャーナリズムは知ったことを全て伝えることではありません。例えば、リベンジポルの事件がありました。こういった画像が拡散されたことによって、この方が追い込まれました。はい、これがその画像です。なんていうことを、当然、ジャーナリストは報じてはいけないわけですよ。では、自殺の方法などについてはどうか、そうしたような一個一個立ち止まって、これを報じることによって、社会的なリアクションがどのように発生するのかということも考えなくてはいけないわけですね。自殺問題だけではなくて、さまざまなメディアの役割を見直す時期にも、 常にあると思うんですけれども、この自殺問題について考える際には、ぜひ多くの人にウエルテル効果や WHO のガイドラインの存在を知ってもらって、いろんな報道がどういうふうになされているのかチェックをするというまあチェッカーの役割をですね、果たすような人が増えてくれればというふうに思います。尾木一樹でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また。